ぽちゃんくんぽんちゃんおはようございます朝からじゃれあいっていうかバトルでしたかぽんちゃんぽんちゃん優しいねあえて逃げてあげてるのね ゃんんパンちゃんパンちゃんおこれえー、なんだっけピクピクシー あれピクミンピクシーだったっけ、えー、のアプリを入れました0歩これはね、えー、歩くことを習慣づけるため歩くことを楽しくするためにということで、えー、テレビで紹介してたからちょっと入れてみました今日はまだ0歩ですさあそうだここのテーブルの上に置いてあったんだもんね えー、もう少し生活始めてますがそこは入れなくてもいいよねあの部屋の中で持ち歩くってこと僕あまりしないんですけれどもまあこれから営業で出かけたりねえー、いろいろ外を出ることにもなると思うのでそのための励みにまだちょっとよく分かってませんなぜピクシーピクミンを 集めると何が喜ばしいのかちょっと分かりません僕ねマニアじゃないんだよね集める収集壁ないんだよねあきじジャン君とパンちゃんが仲良くベッドで寝ている姿をスマホをカメラ代わりにし生配信をこれから始めますジャン君生配信中に 録画をしようとして忘れてたなので今生配信を終えたところですポンちゃ ん, ポンちゃ ん, くんポンちゃんもライブが終わるとなんかニョキニョキと起きてくるちゃんくんとポンちゃんでーすなんでなの終わったって思うこの、うん、あんなに熟睡しててくったっていうことだねそうなん、うん やんねえ。